はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。挑戦士カオスソリュージャーです、えー。本日なんですが、この私の大好きなモンスター、挑戦士カオスソリュージャー、このモンスターをね使ったデッキをご紹介していきたいなというふうに思っております。環境への回答を、えー、見つけてしまったという、ね、デッキなんですけれども、あのもともとこのデッキはですねあのディスコードにえっ、ー、とミナトさんというものかな、3710さんが貼っていただいた あのー、デモリッシャー型の挑戦しカオストルジャーデッキを参考にさせていただいておりましてこれねデモリッシャーっていうモンスターこれあのー、儀式召喚の取にするとこのカードを使用して儀式召喚したモンスターは相手の効果の対象にならないって書いてあるんですよ今環境に対象に取るカード無限にあるでしょ<笑>すごいあるでしょ月の書えブレイクするスキル、えー、聖杯硬活などなど めちゃくちゃ多いじゃないですか対象に取るカードが、まあ、ハーフィーでもそうですねだからこの対象に取る系のデッキに対しこのデモリッシャーを巻き込んで挑戦者を出せた場合めちゃくちゃ強いということなわけですよえー、っとこれ KC ファーストこんな感じのデッキでもともと貼っていただいた湊さんかなはなんか突破していらっしゃったのでまあ、めちゃくちゃ回答なんだろうなと思って使ってみたんですけどすげえ強かったですねああののデュエストレベル19までで普通にババ ン, バン あの進んでいったんで僕は、はい、なかなか強いでこのデッキ何が強いかっていうと結局デモリッシャーを、あのー、儀式として挑戦者の方向で送れる点とこれ、ね、サンダードラゴンがねめちゃくちゃ強いですねこれ何が強いかっていう話を今からするんですけど手札から捨てて、えー、このサンダードラゴン は, あのーはえー、とデッキからサンダードラゴンを加えるよっていう効果を持ってるわけじゃないですかこれがねこれねカオスフィールドと相性がいいこれ昔もなんかこのギミック使いましたけどね えー、サンダードラゴンギミックサンダードラゴンデモリッシャーギミックもう覚えてらっしゃる方いらっしゃるかわかんないですけども調整、えー、しカオスチョーっていうのはレベル8なんでデモリッシャーを使う場合はレベル5の光属性モンスターがデッキの中に入ってる必要があるんですよそれがサンダードラゴン で, でしかもサンダードラゴンカオスティールドと相性がいいということでこれ結局その手札かフィールドからモンスターが墓地を食られるとカウンターが置かれてカウンター3つ取り除くと実式の方をサーチできるっていう効果を持ってるんですね こ, れこのカオスチィールドは 儀式モンスターをサーチする以外にこれ儀式モンスターも儀式魔法もサーチできるカードなんですよこれを発動してスタンダードラゴンをまずぶん投げるでカウンターが1個たまるで、えー、っとスキル使う儀式の、えー、使いで挑戦士これあのー、手札から儀式モンスターを捨てる と,、えー、っと挑戦士の方が持ってこれるよっていう、まあ、そういうスキルなんですけどもこれで、えー、っとスキル使うとさらにカウンターが1個たまるでさらに、えー、儀式をする 挑戦士の方がいいそうすると全く今度タウカウンターが止まって1体出した上でさらに次の後続の挑戦士の方が持ってこれるっていうそういうギミックができるんですよあちなみにあのサダドラゴンをあの1回捨ててもう1枚持ってくるもう1回捨ててもう1枚持ってくるっていうことすると一応儀式魔法もあのサーチすることはできます一応ただスキルでねあのー、この儀式の使ってる挑戦士っていうスキルで えー、儀式魔法サーチできるんでこいつはね1回で2体持ってきてしまった方がいいこれ何でかっていうとあのー、素材として1体使っちゃうからサンダードラゴンをなんで後続の儀式の素材がないんですよねただしサンダードラゴンは1枚が2枚増えるカードなんで1体捨てて2枚持ってくると1回儀式した後次やられてしまいましたその次の儀式の素材にもなれるんですよだからやられた後にももう1回挑戦士カオスとしては出せるっていうのが強いので、えー、しかもこれは墓地から出せますからねこの挑戦士の方がだから えー、とサンダードラゴンは1回で2枚持ってきた方がいいという、まあ、そういう話ですねでこのデッキは、えー、デモリッシャーを巻き込んでサンダードラゴンサンダードラゴンとデモリッシャーを巻き込んで挑戦者を出していくデッキなので開白良い闇はあんまりしないということで開、えー、白と良い闇は1枚ずつにしていてで対象に取れないだけなんですよ基本的にあちなみにこっちだったら一応あのデモデモンズチェーンとか聞かないんで通常モンスターだからだからデモンズチェーンとか聞かないんですけど、えー、まあ、こういうモンスターを出していく と開幕良い闇のそのハンデスとか除外っていう効果が付与されてないんでマジでただの3000打点なんですよねだからこの1500打点を上げるコントの下が3枚入ってるとあのこれ1500打点ダメセルアップできるんであのガイアソルジャーどっちかをこれね対象に取れないね4500になるんですよさすがに強いですはい対象に取れない4500はさすがに強いと いうことで、えー、まあ、このギミックを採用している。でこれは、まあ、あの控えめでね、あちなみに戦時ゴットも一応光4なんで<笑>、光4 と,、えー、っと闇4とかでもう一応儀式をできます。はい、で、えー、っと防御だが必要なんですよ、このデッキ。なんでかっていうと、この儀式の使いで挑戦士っていうスキル、これマジ考えたやつもちょっと頭おかしいだと思ってんだけど、このスキルがなんとあの2ターン目以降にしか使えないというねバグ仕様になってますし初手で使えないんですよ、このスキル。 だから、あのね、防御札をね、デッキにね、仕込む必要があるんだよね。だから、えー、っと今回は、戦時ゴットルでサーチできるブルイーナのネクロスにしました。ここはまあ、クリボールとかでもいいかなとは、えー、思いますけれども、あのモンスター守れるんで、挑戦し守れるんで、クリボールとかでもまあ、よかったりするかなとは思うんですが、戦時ゴットでサーチできるっていう点がすごい偉いんで、ブレイーナグのネクロスにしましたね。で、ブレイーナグのネクロスで、まあ、バリキュウスのネクロスを、まあ、サーチしてくるみたいな。 するとしかもこれテウタから捨てるんでカオスシールド の, の, のカウンターもたまるんで相性がいいということで、はい、という感じで早速ねこの環境への回答挑戦しカオス登場デッキやっていきましょうデュエルスタンバインさあお相手の方タイバくんかとりあえず僕今九連勝してるんですよねお前のち<笑>めちゃくちゃ強くないですかこのデッキ対象に取る環境はめちゃくちゃ強いといったところですね、うんはいうんはい はい ZZ、いいでしょうまあ多分、まあ、インガとかーサンブレとかゴリラ・イバリアとかそっち系のカードだと思いますあっあのサンダーブレイクでもなかったんですけどね反応なかったですんねはいインガ切断っぽいですねうんインガを切断していくスタイルだと思いますあのカードは、えー、とりあえずサンダードラゴンの効 果, ン効果サンダードラゴン効果使ってサンダードラゴンをさらに手札に加えていくことにより これでですねえー、っと2枚目のサンダードラゴンを手札に加える と,、えー、っと次のなんだえー、っと儀式の素材になれるんですよだからこれはハイ で, す、ねはい、でこれ2枚目を持ってくるとでですね、えー、っとスキルを発動しスキルを発動し、えー、っとカオスソルジャーをこッチに送るで手札に儀式魔法を持ってくるで二個でしょ でさらに挑戦者の方が発動。これがね一番美しい動きですねでえー、っと手札のデモリッシャーとデッキのあってで、えー、デッキのデモリッシャーと手札のサンドドラゴンを持ち送って挑戦者を出していく こ, こ, これが、えー、対象に取れない最強モンスターですはい。一応ガイア召喚してワンチャンワンキル取れるかもしれないんでは<笑>いいいがですね多分いいがですねアルフセルガードはいいがですはい。 最初取るんで挑戦士召喚してもチェーンなかったんですけど、まあ、ガイア召喚したらチェーンあったんでまあ、多分これはいいんかこれ通してくんねえかなワンちゃん。これ通してくんねえスターで攻撃これワン通してガイアーイーあー無理ですよねはい o ーいい挨拶なんで相手あいつあ挑戦士除外できるのに気持ってなってるんだね多分今テキストを多分読んでないからヤツは<笑>ヤツは多分読んでねこれ殴んなくてもいい説はあるかなワンチャン融合とかさな殴んなくてもいいんじゃね なくてもさそうエンドでいいんじゃん<笑>これでいいやでですねのターンえー、っとー相手いうてこの太鼓多分いるんですよう、ね、あの防いで太鼓かなんかと思うんですよこれを取られなければ割ときついと思うんでだからあれだな太鼓逃げてたのにインが切断セットしてあのあれだったんだなってことは逃げなかったんで、ね、なるほどなああはいはいはいでしかオッケー。いい よ, いいよ全然いいよ でえっともう様子見なんで霊竜飛んできても別にいいです別にあのー、コントの場合は別にあそっちかそああオッケー正画の方了解光の竜を従え闇にも染まろう、はい、あオッケーですやべやべなんかちょっと止まった止まった止まったちょリンクス最近さ俺さこれよくあるんだけどこれさみんなもななるなんかこれ連打してもさ次のシーンいかないんだよ<笑>なんか俺これよくなるんだけど最近 リンクスぶっ壊れてるんだよね。ほら、わかる俺、今、めっちゃ連打してんのに、なんか次のシーンいかないのよ、これ。と。なんかね、なんかね、なんかリンクス重いんだよね。あ思い出せんか、ああるのこっちだ。試していいですかそこだはい。ここだああ、なんかリンクスめっちゃ重いから、だけど、まあとりあえた4500でパンチして、で、1500からの1500番。<笑><笑><笑>大丈夫か、あいつ。 あいつ大丈夫かな息してるかな大工のせいこうかねいいよ全然いいけど<笑>え大丈夫<笑>君次のせいが殴られたら死ぬんじゃないの混沌の死者のことも外れてくるよさあ光と闇を除外することによって混沌の使者は墓地から帰ってくる あ, あれ大丈夫かなかいばくんこのまま押し切れるぜ確かに確かにこのまま押し切れるぜもう1体欲しかったらまぁ、あ、いいや 召喚はアカンディシナバドベースニューダメージステップ混沌のントの下で効果発動おっ<笑>やはり対象に取れないは神大戦ありがとうございましたさあお相手の方ゆずちゃんはねゆずちゃんちょっと怖えな 俺のターンだチャイユーズちょっと怖いねとりあえずカーオースフィールドハーツとスコアがマジで辛くてあの幻想他のカードどうでもいいんですよスコアがマジで辛いです<笑>あのえっとあダメージ計算時に分投げることができる最強の手札がいいはずなんですよこれがねマジで辛いんだけど、まあ、とりあえずねデモリッシャーを出すおくしかないです、はい、でデモリッシャーとここでこうして強制に倒して出しておく でえー、とスコア分投げられるのはもうね最悪しょうがないスコアはもうちょっと1回目をつむるわ、ね、死ぬ可能性あるけどなスコアだった場合<笑>どっちにしても対象に取ることが結構あのなかったりあのするんで魔法トラップ以外幻想ってあのブルームディーバーとかはあのー、対象に取らないで破壊しますよねあれで幻想 の乙女スコアはあれなんか手をだからただぶん投げるだけじゃないですか対将に取れ<笑>対将に取れ少なくとも対将に取らないにやめろソロいいだろうソロ ね, ソロね真ん中がソロ強いんだよねあの耐久力があって結構戦闘打開されるとコンサートが強いんだよねバ ト, ルバトルいいでしょうさあバトルリングフェイズはい投げ投げ これは完全にスコアがある宣言なのでこれは投げてはいけません完全にスコアがありますはいはいはいはい<笑>やべいっていっ て, ってカオストリア効果そういやこれもう一体いるっていうのをやめてましてもう一体いるのだけマジでやめてスコアモンスター特殊召喚マジでマジでマジでマジでマジでマジでマジでマジでマジでマジで マジでスコア二枚は本当にキモいあっブレーンスコアスコアーーはなんかわかんないスコアじゃなそうだなはあれハンドスコアじゃねえと思うわでとりあえずカオスリードのほうがそうしてえー、っと儀式魔法を持ってくることはできるでえー、っとセンジゴット召喚からこれはあれだなあのー、ブレーンだけ持ってこようえセンジゴット召喚センジゴットの効果発 動, 果発動さあセンジゴットは召喚に成功した場合 儀式モンスターまたは儀式魔法を手札に、ああ間違えた、えっ、ー、と儀式モンスターしか持ってこない。万事ごと間違えた、ごめん。あの幻か聖杯よ。幻が見えてるから、俺。万事ごってが欲しすぎて。最近動画でなんか、戦時ごってこと、万事ごとってめっちゃ連行して、コメント欄で、それ戦時ごとですよって言われた ら, ら。あ, あ, <笑><笑>あの。 せマンジゴットが欲しすぎてセンジゴットのことをマンジゴットって連呼してコメント欄でめちゃくちゃデューさんそれセンジゴットでちょっとめっちゃ叩かれるっていうね、えー、事件がありました、はい、スコアじゃないことを祈ってぶん投げるしかありません私はでですねあのクセカードをこなったらもうおしまいです私はあいけるでカオストロジャー効果開爆の効果いやローリットクラスとはよりそうでしょこれスコアぶん投げられたら結局負けなんで えー、どっちにしてもこれを除外せざるを得ない出たなその世界は何だはな清掃か清 掃, 清掃はいいわ戦はいい清掃はいい清掃は OK 別に関係ないから何で打ったのね、えー、バトルフペース入る清掃えでも清掃だったらさこっち側のさなんかカオストロジャンに撃てばよかったんじゃないおおやったぜなんかしないよ勝った対戦ありがとうございました い相手の方、のえー、と優勢粒子んよろしくお願いします、ゲルさん支援の道場、やべ。支援の道場、やべ。風磨<笑>、やばいヒザ、やべあ、真やめて。いや、魔法ード一枚、うん、いや、でも、言うて、いや、まだわかんない、言うてさ、このカオスフィールド止めない可能性あるか ら, ら、いや、ないか、カオスフィールドを止めない可能性ないか。 言うて顔をすると一番いきなり発動って言ったらなんか竜騎士へ至るに近んかったと思うよな多分相手ならばで風磨ねーはいはいいいですよ風磨はいい風磨はいいで最悪ンスをうか え, ー、んえをっとええええええええそれは無理だわ。ンンだそれは無理。絶対にいやそれは無理だわ。 止めるな止めるなとかもあんのこれ止めないとか止 め, 止めるなとはいえこれ自主記録を止めると終わりなんだけど止めるな止めるな止め る, 止める